T さんちの犬チャンネル。どうもー T さんちのデニオです。なんでモザイクかって？なんとね、俺 V チューバーデニオの新 V チューバーデニオの新モデルができたんだ。 皆さんにお披露目したいんだよなそれじゃあ早速じゃじゃーんどうこんな感じ結構いい感じじゃないこんな顔もしてみたりしてね怒ったりこれはまばたきだ 羽ばたき悲しい悲しい顔笑顔もう一回チンスリー<笑>前より可愛さもイケメン度合いも増したよかったら皆さん感想を残してって。 それじゃあまた次回。高評価、チャンネル登録よろしく。